とえー、股関節全面です、ね、とお尻の硬さが腰痛の原因になっている可能性が高いというお話をさせていただきましたで今回です、ね、この大電筋のマッサージですねトリガーポイントという場所についてで自宅ケアの方法についてお伝えしていきたいと思います、えー、この大電筋という部分ですねこの大きな筋肉になるんですけども、えー、昨日の動画をもう一度見ていただきたいんですがまだ見られていない方はですねで大電筋といってもこうポイントがあってですねこの大電筋というのはこう大きな筋肉なんですね お尻表面上を全部覆ってる筋肉になりますので、その中でも、このコリっていうところですね。トリガーポイントっていうのは、まあ、よく言う肩コりで言う凝りなんですね。で、お尻にも凝りができます。まあ、全身できるんですね。で、その中でもできやすい場所っていうのがあるんですよ。で、そこが硬くなって、一箇所硬くなる。まあ、一 箇, 箇所、二箇所。 硬くなることによって、この大電筋全体の硬さを作ってしまう。そうなってくると、この骨盤が歪んできて、背骨の動きも良く悪くなる、腰の筋肉も硬くなると。なので、ほとんどのですね、腰痛っていうのが全部であったり、股関節を改善することによって、腰痛っていうのがなくなってくるんですね。なので、大事なのは、この股関節、えー、今日は大電筋のトリガーポイントっていう場所を覚えてもらって、そこを直接刺激をしていただくと。で、えー、ここにですね、書いてるんですけども、大電筋のトリガーポイントっていうのはどっちかっていうと、この真ん中よりは、あ 内側内と外内と下ですね内と下側になりますでこの大臀筋を全体的に緩めようと思うとこの下のポイント2つよりもこれ座骨っていう、ね、座った時に当たる骨ですねこっちよりもこの仙骨の真横あたり ここの筋肉ここのポイントを緩めてあげることによって、えー、腰痛が劇的に改善する可能性があります、えー、場所でいうとですねこれが仙骨になりますねここが仙骨になるんですけど大体この辺りですねこの辺り大体この辺りでここに対してですねあのテニスボールとかを使って直接刺激を与えていきます直接刺激を与えていきます、えー、こっちでいうとこれでいうとですねこれでいうとこの辺りですねこの辺この 辺, この辺りこの辺りですね この辺、この辺り。で、僕のお尻で言うと、本当にお尻の真ん中ぐらいって覚えてもらうといいかもしれないですね、お尻の真ん中ぐらい。で、これが、ここがザゴス、ちょうどですね、この足が曲げ伸ばして、当たる骨があると思うんです。で、ここが仙骨って、まあ、あ仙骨です。ちょ 腸骨、仙骨って言って、まあ、腰とお尻の境目ぐらいの場所ですね。そこからちょうど真ん中ぐらい真ん中ぐらいと思っていただければいいかなと思いますで一番です、ね、こうお尻を触っていくとです、ね、一番こう、えー、頂点になっているところがあるんですねぷくっと膨れているところこの真ん中の少し横側で一番膨れているところですね。一番膨れてい大体 こ, この辺りですね。ここだと思ってくださいここ このポイント、見えてますかねこれ、このポイントです。ここのポイントに対して、えー、テニスボールを当てていってですね、大、え、体、ー、30秒ぐらいマッサージをやっていきます。じゃあちょっと今からやってみましょう。 テニスボールの準備ができていないというですね、お、え、尻、ー、の先のポイントを覚えてもらって、まあ、この辺ですね、一番この山になっているところですね、ちょうどど真ん中にちょっと外側の一番山になっているところ、ここに対してボールを当てていきます、ここにボールを当ててもらって、こんな風に寝てもらいますね、寝てもらって、そのままですね、ちょっと足は立てたままで、少し横に倒して、少し横に倒して でそんななにきつくしなくして結構ですで下が今これベッド柔らかいので、まあ、これぐらいの角度でいけるんですけども下が硬い場合ですね畳であったりとか、えー、フローリングはないと思うんですけど、えー、これ、本当ちょっとすれば効きます場所がちゃんと合っていればですねで軽く曲げてもらってこのまま深呼吸ですね30秒間深呼吸をしていただいて、えー、静止をしていただくとで軽い刺激であればですねちょっと足を動かしてこういう感じで。 少し動かす感じで30秒ぐらいこれをねガイガイガイガイこんな感じでやっちゃうとですね痛いんですよで痛いのは良くないので心地いいな痛気持ちいいなぐらいの本当に弱い刺激で結構です、あのー、その時に強くやって、えー、やるのじゃないんですね強くやりすぎると逆に 筋繊維を壊してしてててままって痛みつけている可能性がありますなので、緩い力で長い時間、30秒ぐらいリラックス、深呼吸しながらやっていただくっていうのを1日3回ぐらいですね、行うことによって、この大電筋のトリガーポイントの出が徐々に徐々に緩んでくるようになりますので、ぜひですね、これを参考にしていただければと思います。はい すごく簡単なんですけどね、あの、効果はありますので、もちろんですね、効果ありますので、ぜひですね、試していただければなと思います。やってですね、痛みが悪化するような方はやめておいてください。え、明日はですね、ストレッチについて、で、全部のストレッチについてお伝えしていきます。ありがとうございました。